お願いします。感染症予防などの走行中の対応はなるべくお控えいただくと。 「本日は熱海ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます」「このロープウェイは現在日本一短い観光ロープウェイとして知られ全長 300m 高低差 12cm 秒速 2.5m で走行し山頂駅までの所要時間はおよそ3分でございます」 進行方向左手に見えてまいります大きな建物が熱海最大級の都合リゾート熱海ペイリゾート後楽園でございますまた町並みに深く入り組んだ海岸線が人工海水浴場熱海サンビーチでお宮の松をはじめ向かって左手の方向にブーンテラス渚親水公園入り口となっております ユーボアの中にも愛と神秘のハーモニーを奏で皆様を幻想の世界へお誘いする大人の遊園地熱海気泡館をぜひ一度ご覧くださいませではではでは日本の一番短いロープウェイを乗ってみましたそうですね 2, 2, 2分ぐらいかかったのでしょうか本当に早かった こちらはまあおお展望台とても気持ちよくてすごくいい景色の展望台があるよーうーおお海が遠く遠く見えますへえー、すごい ですね、そこまっすぐですねこれは初島初島という小さい島で初島という小さい島小さいどこどこ<笑>はいそこにまあ一応そこにちゃんとございますで私は一応最初から迷いましたそこに今日の朝からですねそこに行くか熱海観光をするかそっちはですね なんかビーチがあるかどうかちょっと見ようでも遊 び, 遊びならいっぱいあってでなんかそこダイビングまでもすることができますはいフェリーフェリーフェリーでなんか30分で行けるんだってでも私本日ね熱海観光の方を選びましたせっかく来たですね日本一の日本一短いロボ ロープウェイも乗ったしねそのね選ぶ価値があると思う<笑><音楽><音楽>なんと私セミが。 セミのベッドができた<笑>ああやばいカメラ落とそうじゃないかなと思ってなんかセミが来て私になんか座って私の自殺に座ってみましたはい変な体験でございます 熱海 城, 城まで来ましたでなんか建物は新しい感じでなんかググってみたらね熱海城はですねなんと1959年に建てられたもう割と最近なんかいやすごく最近じゃないですかねなんか普通のお城ですねなんかすごい歴史が持つんじゃないのかしらねでここはね完全にまあ現代 現代というかすごく火ではないこちらはね石などなどでできておりますはいふんふんふんふんじゃあちょっと行くかどうか行くかどうかちょっと考えてみますでそうですね結論としては行かないことにしたなぜならそのなに 入場券ですね。数年もかかります。数年ですね。まあ、年まだまだいけるじゃないんだけど、今はね。その40分でもう白時間になります。40分でもそのお城は？閉めるので甘いちょっと。まあ私はもっと景色景色、潮の景色、白の景色、皆さんに見せたかっただけです。 はい、キチキ チ, ってキチの子じゃないですよ<笑>ちょっとちょっとちょっとだけねちょっとだけお許しくださいじゃじゃんはいそういうことです<笑>ではえええ遠い場所からそのお城の景色を楽しみましたね<笑> ではではで は, ではではではではではではではではお城の代わりにお城の代わりになんとアイスクリームをいただくことにしましたでこの黄色なんですね黄色いアイスクリームね味はね味はどう思いますかこのアイスクリームはね実は私は前見たことがないみかんの味でございますみかんの味 じゃあ早速なんか早速食べてみますうんうわ濃いとても濃いみかんの味がする で、そんなに甘くないそんなに甘い例えばうわあ魚介が酸っぱいすごく酸っぱいですま あ, おもあ味は面白いやはりみかんの味は限定だったのかなね甘い見たことがない前はねもしかして別に特別な味じゃないのかしらねでもまあ本当に見たことがないみかんのアイスクリームはねん いいい。たた。だきましなんか外は暑いからねまだ蒸し暑いではないけどね不思議ですねで暑いからすごく<笑>溶けてしまった<笑>アイスクリームはねうん。 いい感じいい感じのみかんアイスクリームでございます、はい、ではでは皆様本日も見ていただき本当に本当に本当にありがとうございますまた会おうぜ<笑>パカパカパカパ カ, パ カ, パカ